のお疲れはもうしっかりありませんこの二回目こそ水戸半魂の見せ所です先輩を伸びますどうぞご占いほどよろしくお願いします生きる明日を光人にいざ生る明日 皆さん敵入るから決して折れることのない魂を父き上げる生きる明日を掴み取れる。 没关系